みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はちょっくらメンテナンス系のお話をさせていただこうかなと思います。というのも、みなさんからよくいただく質問として、楽器のリペアって必要ですかなんて、そんな質問がすごく多いんですよ。もしくは、楽器のリペアを出すタイミングっていつですかとか、時期っていつですかとか、なんかそんなような質問、まあ。リペアって平たく言うとその修理。 なわけじゃないですか。何かしら不具合が出て、楽器に不具合が出て、それを修理すると。なので、楽器に不具合が出なかったら、まあ、修理というのは必要ないわけですよ。もちろん、エレキギターにおける音が出ないなんていう、そういう重大な欠陥に関しては、重大な不具合に関しては、もちろん修理が必要になりますけれども、フレットがなんちゃらかんちゃらとか、ネックがなんちゃらかんちゃらとか、なんかちっちゃい不具合だったら別にリペアが必要なかったりする場合も多々あるんです。それで、そういう微妙な不具合に関しては、 その人によって、この不具合は許せないという人と、この不具合は別に気にならないという人。やっぱりいろいろあるわけですよ。もしくはそのお金の都合で、ちょっと気になるけれども、<笑>まあいいやみたいうふうにしちゃう方もいらっしゃると。なので、まあ、結構難しいところなんですよね。こんなリペアがあって、あんなリペアがあって、こんな不具合があって、こんな不具合があって、なんていう話をまあこう一からずばっとやっていこうとすると、ちょっとこれはいささかキリがないぞと。キリがないと思ったので、えー、実際に僕が・ 楽器に対してどんなリペアをお願いしてきたか。まあ、そんな話をさせていただこうかなと思います。まあ、僕みたいなこう仕事の人間が、まあ、たくさんギターを弾くわけですけれども、そのたくさんギターを弾いていく中で、どんな不具合を気にして、どんなリペアに出していただいたのかと。かそんなことをちょっと参考にしていただけるとうれしいなという感じでございましょうか。よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは、この動画の中で3本ほど楽器を紹介させていただきたいんですけれども、まずこちら、おなじみのビル・ロレンスの BL-1、通称ビルコさんでございます。このギターは2回リペアにお願いしております。1回目のとき、結構たくさんい じ, っていじっていただきまして、フレットの打ち直しと、フレットのすり合わせと、ナットの作成と、あとネック調整をセットでやってもらったような感じです。たぶん4万円とか5万円とかしたと思うんですけれども、いささか大手術を ししていたた。だきましたどんな不具合が出たかというとその、フレットがちょっとずつ浮いちゃって、ナットが欠けちゃって、ネックが歪んでしまったと、えー、そんな不具合が発生したんです。なんでかと言いますと、ちょっとお恥ずかしながら、1回このギターを投げたことがありまして。 別に恋的に投げたわけじゃないですよ。なんかライブで盛り上がって、わーっつってギター回しをしようとして、こうバッて投げたら、なんかストラップが外れて、このままバーン っ, つってこうビルコさんが飛んでってしまって、なんかステージの上にこうバーンとゴロゴロゴロみたいな感じで転がってしまい、まあ、そんな扱いをしたら、ソラフ具合も出るわという状態になりました。リピアマンの方に最初見ていただいたときに、なんかフレットがちょっとずつ浮いていっけが、どうしたのなんて言われて。 あ, あ心当たりがありすぎるけど、まさか落としたなんて言えねえっつって<笑>、ちょっとお茶を濁した2回思い表もあったりとかします。フレット打ち直しというのは、その打ち直しの言葉の通り、1回フレットをスポーンと取って、また入れ直すというリペアです。でそれで、このフレットを正常な状態にしていくと。それで、すり合わせというのは、割とこれポピュラーなリペアでございまして、ヤスリでこのフレットをガーッと削って平らにならしていくなんていうリペアを、そのなときはしました。 皆さんのギターもちょっと見てみれば分かるかと思うんですけれども、このフレットっていう金属のパーツってこれ、消耗品なんですよ。なので、ちょっと皆さんのギターもこう指で弦をグッとずらして、ちょっとチェックしてみていただきたいんですけれども、特に1弦、2弦、3弦あたりのフレットがえぐれているのが分かるかと思います。このえぐれているのは別に異常というわけではなくて、まあ、不具いちゃ不具合なんですけれども、まあ、これはもしょうがないことです。 もうギターを弾く上でもこれは致し方がない。避けて通れないことでございます。もうフレットは消耗品なので、弾いていけばもう必ず削れてしまうと。それで、その溝が大きくなれば大きくなるほど音が出ないとか、なんかこうなんかプレイアビリティになんかこう影響が出てくるとか、まあ、そういった影響を与えてしまう可能性が出てくるので、ある程度のところで、一回も全部全体的にこうガーッと削って平らにならしてしまうというリペイがあるわけです。フレットのすり合わせ。 だいたいどこのお店にお願いしても2万円しないぐらいだと思うんですけれども、まあ、割とポピュラーなリペアだと思います。もうギターを弾いていく中でもう絶対通れないリペアなので、まあ、そんなのもやっています。それで、ちょっと話を戻して、フレットの打ち直し、でフレットのすり合わせ、それで、ナットが欠けてしまったので<笑>、ナットも作っていただきました。でフレット ネット関係となったなら、ば、もちろんそのネックの状態がまた変わってきてしまうので、でまあ、ネック調整まで含めてリペアをしてもらったという感じでしょうか。やっぱりそういうリペアにお願いすると、すごい引きやすい、もういい状態で帰ってくるので、まあ、僕としてはキャッホーイという感じなんですけど、も、まあ、唯一のデメリットとしては、意外と高くつくという感 じ, <笑>感じです。意外とお金がかかる。でその後にこうひたすらバーッと引いてて、まあ、フレットの摩耗は半端ないので、 ある程度のところで確かフレット交換をしたという、そんな経緯があります。そんな感じのビル・ローレンスリペア話でした。で、2本目の楽器はこちら、ちょっとギターじゃないんですけれども、フェルナンデスのフレベ、フレシジョンベースでございます。半年前、もっと前かな。半年、1年前ぐらいですね。1年前ぐらい。ちょっと知り合いの方からベースを譲ってこのベースを譲っていただきまして、いろんなリペアをした次第です。 その方はこのベースを全然使ってなくて、割と放置されてしまったベースなんですよ。なんでそので、譲りを受けたときには、弦はもちろんサビサビで、この辺もサビサビ で, で、ボディも全体的にすごいくすんでしまっていて、この辺のパーツとかもすごいサビだらけという感じなので、とりあえず最初にいただいたときに、自分で全体的にガーッと磨いて、フレットもきれいにして、 で、この辺の金属パーツとかも磨いて、でここもパカッと開けて、なんかパーツを磨いてとていう感じで、で、クリーニングをして、新しい弦を貼って、でこう引いてみたと。で、引いてみたときに、すごいネックがあの極端に言うとこういう感じでもうめっちゃ反ってたんですよ。めっちゃ順反りになってたんです。なのですごい弦高が高くて、これは引きにくいなと。これは引きにくいぞという感じで、自分で一応このサドルを。 下げたりとか、ネックを外してネック調整をしたりとかしたんですけれども、なかなかこういいセッティングが見当たらないと。なんで、あるとき、そのリペアマンの方にちょっと見てもらって、なんかすげえ、ネックがなんかこう、ね、歪んでるっぽいんですけれども、大丈夫ですかねなんていう話してたら、ハイポジっていって、ハイポジ浮きっていって、この辺がまた極端に順ぞりしていると言われたんですよ。 なんでまあ、ね、別に使えなくはないけども、まあこれ以上また原稿を落として、ちゃんとこの、ね、弾ける状態にしたいんだったら、まあすり合わせはしなきゃダメだと思うって言われたんで、まあそのままちょっとすり合わせにお願いして、うん、今元気になってる状態なんですけれども、状態のはずなんですが、今湿気にやられてしまって、とてもひどい状態です。 湿気最低。本当にもう湿気最低ですよ、本当に。<笑>ちょっとネックが今度は逆反りになっちゃってるんですよね。なので、まあ、そのうちネック外して、またネック調整して、またサドルもいじって調整しなきゃなという感じなんですけれども、まあ、そんな感じでこのベースは、えー、いただいて、すぐにネックの、ネックじゃないか、フレットのすり合わせにお願いしている次第です。ちょっと僕はその伝送系を自分でいじれてしまうので、まあ、ここをバカッと開けて、その ね、あのなんつうのかな、その接点不良といいますか、その接点がうまくいっていない、な ん, かこのなんていうんだっけ、そういうの、接 点, 接点不良っついんですかなんてつうんでしたっけ、不具合。<笑>なんかそんなのが、ね、ちょこちょこあったりとかしたんで、まあ、自分で直したりとかしちゃったんですけど、も、そういうのもお願いするときもあるでしょうという感じです。それで、最後にこの3本目をお願いして、ご紹介させていただくのが、マーティーのマチコさんです。 このギターはもう半端ないお金をかけています。もう本体よりもお金をかけてる<笑>お金かけているかもしれません。とりあえず、このギターを買って、まずどんなリペアをしたかというと、まず自分でこのサドルを作りました。結構このサドルが高い状態になっていて、すごい原稿が高かったので、ちょっとサドルを削るかということで、サドルを自分で削って、自分で作っております。 サドル削るというとすごい作業のように聞こえますけれども、実際そんなことなくて、そのヤスリがあればなんとかなる作業なんです。ホームセンターに行けば紙ヤスリってたくさん出っているじゃないですかで。その紙ヤスリを適当に何枚か買ってきてで、紙ヤスリを置いて、で、このサドルを一生懸命こう、ウラウラウラウラウラと削って、低くしていくとで。そんなリペアを自分でやっておりました。で結局 今までたぶん3本くらい作ったのかな ?3 本くらい作って、今のこのサドルもうー、まあ、自分で削ったやつなんですけれども、まあ、お願いするとたぶん5000円くらいって感じですね。でも自分でやってしまえば、そのサドル代の1000円しないくらいで済んでしまうので、まあ、そんなリペアも自分でやってみるのも良いかなという感じです。まあ、ちょっと削りすぎてるんですけどね、普通に。3弦が乗ってないってよく言われるんですけれども、まあまあ、そこはよしとします。 よ し, よ, し<笑>よしとしちゃいけないんですけどねで普通にリペアマンの方にお願いしたのはこの納豆ですね一番最初に確か納豆をお願いしたような覚えがあります納豆あの玄関ピッチっていうのがあるんですけれどもそれを縮めたかったんです別になんか不具合があったってわけじゃないんですけれどもこの1弦から6弦までの間をキュッと縮めたかったんですよねこの1弦とか。 フリングしようとすると、弦落ちっていう、こういう状態がよく発生してしまってたので、ちょっとこれを縮めたいなという感じで、まあ、買って割とすぐに2、3ヶ月して、えー、すぐにそのナットの交換をしていただいております。これは確か5000円くらいという感じです。で、しばらくそのまま弾き続けて、うとなんかこう、フレットのすり合わせをするんですけれども、 フレットを横から見て、まあ、6弦があって、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦とあったりするじゃないですか。で、元の状態でこう、まあ、たくさん練習をして、で、このフレットがちょっとずつこう削れていくわけですよね。ちょっとずつこう溝になって。で、玄関ピッチをこう縮めたモンスから、6弦から1弦までの間が、極端に言うと、まあ、こんな感じでなんかこう縮んだわけですよ。キュッとね。で、この縮んだところに関しても、フレットがすごい摩耗して、もうね。 ボコボコになってしまってたんでビブラートとかするとすごいもうガッチョンガッチョンガッチョンガチョンうるせえなという感じになってしまったんですよその時にまあそのフレットのすり合わせをちょっとくらお願いしたような感じでございますそれも2万円しないぐらいって感じですねでまたそのまま弾き続けてある時期確かにちょうど去年かな去年の時にフレットの交換と指板修正ってものをしてもらっております 私のマーティン、うんと腹が出ているという言い方をするんですけれども、ここのトップ材が膨らんじゃって、このサドルというか、このブリッジ全体がちょっと高い状態になってしまっているんですよ。まあ、もう現状はそうなんですけれども。なので、このサドルの位置が高いと、もちろんこっちのネック側とその釣り合いが取れないということになってきてしまったので、指板修正というリペアを去年、一昨年かな、お願いしております。 指板修正っていうのはこのフレット1回全部スパーンと取って、もう指板自体を削り取るという、<笑>そういうダイナミックなリペアでございます。なんとかこうね、トラスロットっていうここのネジをこう回して、なんとかやってたんですけれども、もうトラスロットも締め切ってしまって、これも使えないと。なんで、トラスロットを緩めて、フレットも全部取って、指板をガッと削って、新しいフレットを入れて、 で、トラスロットも効くし、ネック調整もできるしで、なおかつ快適な状態で弾けるしなんていうそスラリペアをしておりました<音楽>、えー。それも結構いい感じのお金がかかりまして、たぶん5万円、6万円とかかかっていると思います。<音楽>なんてお金のかかるギターなんだ。でも、まあ、そんなこともあって、しばらくその快適な状態で弾き続けるわけなんですけれども、また、えー、不具合が出てきてしまいまして。 私はそのスラム奏法と称じて、ギターをこうバシバシバシバシ鳴くわけですよ。それで、僕が住んでいるこの家もその湿気が半端ないので、もう湿気をたくさん吸って、で外に持っていったらその湿気を吐き出して、で家に帰ってきら湿気を吸ってなんていうその 悪, じ悪影響を与えかねないなんかこう悪い環境で使っていたら、ブレーシングが浮いてしまったと。ブレーシング。ブレーシングというのは要は当てきのことでございます。ギターの当てき。 うんとまあ、どのアコギに関してもそのサウンドホールの中から覗いていただければ、えー、なんかこう当て着がしてあるのがわかるかと思います。当て木、えー、とこのギターの場合は、バック、こっち側の板に当て着が1、2、3、4本あって、トップのほうに大きく、X の字に2本当て着がしてあるような感じです。で、もちろん、ブレーシングというのは、その ギターの強度を保つという意味もあるんですけれども、そのギターがしっかり共鳴するために、その長年の職人の技術がこう工夫を凝らして、このブレーシングがいいこのブレーシングがいいこのブレーシングをすればいいよとかなるという技術の結晶なわけでございます。でも、どういうわけか僕のマチコさんに関しては、そのブレーシングが浮いてしまったと。本来ならばそのバック材、この木材とブレーシングはこうしっかり接着しなきゃいけないんですけれども、どういうわけかどっ か, どっかして浮いていると。これはブレーシングの役割をしていないと。 という、そんな重大な<笑>欠陥が起こってしまいまして、まあ、前めからしてたんですけれども、ちょっと放置してたんですが、どうもこれはいかんせん、だめだぞという感じで、そのブレーシングをつけるリペアをこの間、本当にこの間、先月くらいお願いしました。単純にそのブレーシングと当て木が外れてしまっているので、そこにこう洗剤じゃないや、その接着剤を流して固定するという方法なんですけれども、まあ、普通はその1か所、2か所くらいなので、 1カ所でだいたい8000円とか1万円とか、まあ、そのぐらいなんですよ。1カ所8000円とか1万円ぐらい。まあ、もちろん、接着剤なので、その1回つけたらもう取り返しがつかないわけじゃないですか。なので、リペアをする方もちゃんとこう確認をするわけですよね。ちゃんとここでいいのかなと。で、いろいろ調べたり、叩いたりとか、中を鳴らしたりとかして、よし、ここで OK みたいな顔をつけて、 で、その接着をして、まあ、その出来上がりを確認してで、ちょっと調整したりとかしてっていうリペアになるんですけれども、まあ、1箇所8千から1万円ぐらいっていうリペアでございます。で、私、そのリペアマンの方にちょっくらお願いをして、うっと今の状態を見ていただいたところ、8箇所外れていると。っていうか、ほぼ、ほぼ全部外れていると。<笑>ほぼ全部外れていると言われました。 <笑>うんこれもなかなかね難しいところなんですけれどもその外れてるからってくっつければいいっていう話じゃなくてなんかそのリピアンの方の話を聞くと一箇所くっつけたらちょっと様子見たりとかしてまた別のところを接着してまた様子見てっていう感じでやんなきゃいけないらしいんですよ一気に全部って難しいらしいんですなんで接着してちょっと様子見てちょっと様子見てって感じなんで2週間はくれって言われてしまい 2週間ちょっと入院してとう感じです。で、帰ってくるときに、えー、合計8箇所接着をしましたって言われて、はあっていう、まあ、そういう<笑>リペアでございます。でもやっぱりその、ね、ブレーシングがしっかりくっついたせいか、久々に弾いたらなんか音がめちゃくちゃでかくなっている気がして、あれ、こんなのいい音がする気だった期間 な, なんていう驚きもあったりとかするんですが、まあ、そんなリペアもやったりとかしております。 お金がかかるギターですよ、ほんまに。ね、このピックアップとかも何気にすげえいいやつつけてるしなんか大事にしてるのか大事にしないのかよくわかんないですけども<笑>まあそんな感じのアテンの話でございました。てなわけでまあ普通に弾いていくとやっぱりフレット関係は絶対にもうメンテナンスしなければいけないことになると思うので、まあ、どのギターもやっぱりフレットのすり合わせとか交換とかはやっぱりやってます。 ちょっと今回登場しないですけれども、あのヤマハの SA というそのセミアコのギターを僕持っているんですけれども、それに関しても一回フレット交換とか指板修正とかナットを作ってもらったりとかしていますし、やっぱりエレキギターでも小ギでも、ここら辺はやっぱり何かしらメンテナンスが必要になってくるかなと思います。なので、まあ、僕がやったものに関しては、転送系は自分でやっちゃうので、ポット交換とか、その接点とか不良、接点不良とか、そういうのは自分でやってしまうのでいいんですけれども、 フレットの打ち合わせとあ打ち直し打ち直しフレットのすり合わせでナットの作成サドルの作成あとネック調整あと指板修正ただ、その辺はたくさんお願いしているような感じですきっと皆さんもそういうのをお願いする時期に差し掛かると思いますちょっとお金がかかりますが確保しておいてくださいませでまあじゃあいつそういうリペアに出すんだという話になってくると えー、気になったときということになってしまいます。気になったとき。ギターを買って5年経ったと。で、5年間もバレバレ、バレバレ、バレバレ、バレバレ。バリバリバリ毎日毎日弾いてると。もうそんな環境だったら、たぶん2年くらいでもフレットがダメになってくると思います。ただ、弾いてる時間がすごい短いなら、別に10年、20年経ってもフレット元気があったりとかしますし、その弾いてる時間数とかにもよって、えー、その不具合の出る可能性っていうのも変わってきたりとか。 すす。る感じですなので自分が気になったらリペアを出すことを検討すればいいですしちょっと不安ならば楽器屋さんに楽器を持ってってなんか最近なんか原稿がすごい高い気がすると か, なんかネックがちょっと反ってる気がすると か, なんかフレットの溝がすごい気になると か, なかそんなことを相談すれば楽器屋さん側もいろいろ親身になっ て, 答 え, て, きてくれたり答えたりとかしてくれると思うんでよかったらそういうのもチャレンジしてみるとよいかなと という感じでございます。というわけで、メンテナンス系のお話ということで、ちょっと僕が実際にやってきたリペアの話をさせていただきました。まあ、お金がかかるけれども、実際に交換とかは、ね、その調整とかした後って、すごい快適にギターを弾けるので、まあ、そのとき の, のパッションはプライスレスっということで、2万、3万円かかってしまったとしても、まあ、やってもいいんじゃないかなと思います。よかったら、そういうのもトライしてみてくださいませ。 それでは、また違う動画でお会いしましょう。さよなら<笑><笑>